この日は小学校の受験問題にメンバーが挑戦することに、陳海回答が続出し反響を集めている。この挑戦に高橋山は、高校では学年1位だった、と自信満々で、一方で平野市用と神宮寺雄太は、勉強苦手、だと流瀬角が指摘。案の定。 二人はしょっぱなから不正解を連発するどころか、野菜に異なる葉が描かれたイラストを見て、その葉を当てる問題では、問題自体が理解できず、平野は、ふさふさの葉っぱ、神宮寺は、四つ葉、という謎解答を披露していた。さらに、切ると透明になるコートがあります。自分はそれを着たら何をしたいか絵を描きましょう。 またコートが脱げてしまったらどうするか、続きの絵を描きましょう。という問題では、平野が衝撃的な絵を披露。全裸で大事なところを隠している絵で、平野はまず透明になるコートを着て、女子風呂に入りたい、と言い、お風呂行くなら僕も裸でマント、コート、着てると思っちゃって、と、イラストが全裸の理由を説明していた。続けて行われた、グーチョキパーで何作ろう。 をメンバーで続けていくというゲームでも、平野は、とんちんかんな回答を披露。右手はグーで左手はチョキで俺を見ろ、から俺を見ろ、から、とグーを放置しチョキで自分を刺すという謎のポーズを開発。右のグーは、我慢してるとのことだった。しかし、マックの劇団一人から、俺を見ろ、って言った後、ぶん殴るの、と突っ込まれ、この後行きますから。 と謎の宣言もしていた。一方、高橋と共に頭いいチームに分類されていた長瀬も、カルタの読み札を作りましょうという問題で残念な結果に、机の下で窮屈な格好をしているうさぎの絵札を見て、アンダーサラビット、つまり、うさぎの下という読み札だと答えていた。最終的な順位は、 当初から自信満々だった高橋が1位、平野と神宮寺は揃って再会に。この日の放送に視聴者からは、キング・アンド・ス天然揃いすぎ。みんなをバカすぎて笑った笑いすぎて涙出たという声が集まっていた。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、